お二人の登場でございます演目は人形でございます大川岩大川美美でございます人形<音楽> you、mm -hmm. みんな。<音楽> ありがとうございました。